都道府県大抗女子駅伝驚異の15歳ドルーリー守衛里にネットもざわなにこのダイヤの原石。菱形陸上第41回全国都道府県大抗女子駅伝2023年1月15日、京都市竹菱スタジアム京都発着。第3区3キロで岡山のドルーリー守衛里15イコール津山鶴山中。 が9分2秒の区間新記録を叩き出し、17人抜きの走りを見せた。タイムは速報値。38位で第2区の選手からタスキを受け、序盤から回送。時計を見ながら次々と選手を交わし、1キロを2分55秒で通過する。 その後も前を行く選手を抜き続け、目標とする8分台には届かなかったが、21位にまで順位を上げて第4区の選手にタスキを繋いだ。宮古王子に現れた脅威の中学生。これまでの区間記録は、第31回大会で高松もチ線尾、訓営女学院中、が出した9分10秒で、第36回大会で不和生以来、往来中。 がマークした9分14秒も上回った。SNS 上では陸上ファンも騒然。まもなくドルーリー選手がツイッターのトレンドワード入りし、ドルーリーさんのフォームって本当に綺麗で無駄がないワールドクラス級だと思う。何という走り。すごい。勝手ながらロサンゼルスオリンピックでの走りを期待してしまう。 日本の手法なので大切に育成してほしい。覚えておかないと。これから楽しみ。走りがえげつない。17人抜き。簡単ふ、不関心。何このダイヤの原石、など、衝撃を受けたファンが多かったようだ。女子駅伝こと次元の走りです。解説の小林優利獅子ドルーリー守衛佐とのパワフル回想に衝撃。小なり陸上。 全国都道府県対抗女子駅伝大なり菱形15日菱形竹菱スタジアム京都発着、9区間イコール4295キロ。写真笑顔でガッツポーズをする岡山代表ドルーリー守衛佐と陸上界のニューヒロイン候補で岡山のドルーリー守衛りシエリ、岡山津山鶴山中3年、ハサン区3キロを走って9分02秒だった。 区間新記録を打ち立てた。衝撃の回想人権 NHK で解説した08年北京五輪5000メートル代表の小林優里氏さんも中学生離れしている。こと次元の走りです。と声を上ずらせた。腰高でダイナミックなストライド。パワフルな走りで豊かな将来性を見せつけた。ご視聴ありがとうございました。